閉じたりね開けたりているので、ね、日本人がね説明したこう、ね、大抵扇子というかこうおいだりするのって開けたら開けっぱなしだったじゃないですかそんな風にこうに日本人って繊細なね、知恵がいろいろあるので、ね、そういうのがねこう道具とかにも、ね、入ってまして、ね、私たちもこういう扇子を大事に使っております。 の傘は紙の傘ですけども絹傘もあったりしましたでその時によって使い分けたりもするんですけど今日は可愛い町娘さんのでこんな桜の、ね、柄の傘を使って見ることにしました<笑>いいでしょうかあ小話はこの辺にさせていただきまして川野さんよろしくお願いいたします。 you <laughs> きなさん頭でまといも。 「あますしゃみめやかたみめ」「かかけてもやこないさんどんじきも」 「夢だい」 この頃く「いろはにくみのいきなあいさんしてくるに ありがとうございました。